ははい皆さんこんこにちは203です今回から R7000 の105を組み付けていきたいと思いますまず最初はクランクから付けていきたいと思います順番はいろいろあるんですけども今回のフレームがシフトワイヤーとかが全部外装式なので BB やクランクを先につけても何の問題もないので今回は先につけます ただあのフレームがシフトワイヤーが内装式の場合とかあとはあの DI-2 とかの場合はケーブルをフレームのこの中に通すんで、えー、BB とかそのクランクは最後の方に付けた方が良くなります今回は完全な外装式なんで先につけちゃいますけどもつけるフレームによって順番が変わってきますので気をつけてくださいこういう形でグリスを では右のクランクから差し込んでいきます。はい、えー、逆側にします。はい、今度は左クランクをつけていきます。わかりやすくするために<笑>。 えー、右のクランクを上に上げます、えー、ここにですね穴が開いてるのがわかると思うんですけどもこの穴に合わせて左クランクをはめていきますここに爪がありますこの爪がこう上に上がっているのをまず確認してから挿入していきます はい、こういう形で差し込みました次はですねここの穴のところにキャップを締めていきますキャップにもグリスを付けていきますはい、専用のキャップで締めていきますこちら専用の工具がありますのでこちらでさらに締めていきます 締め付けるトルクなんですけども 0.7 から1 5にうとんで締めることになってるんですけども僕の持ってるトルクレンチの加減を下回ってるんでちょっとトルクレンチでは締められないんですけどもはいある程度ガタがなくなおかつスムーズに回るぐらいのところで締めますで次にこの爪を下ろしますこれで辛い時にここ はい、そしてこちらのネジを締めていきます交互に締めていく形になりますえっと5ミリの六角レンジですねちょっと最初についてる ブリスがめちゃめちゃ量が多いでこんなはみ出てますはい、でこれ以上はトルクレンチで締めていくんですけどもトルクの指定が12から14ニュートンメートルになってますはい、今トルクレンチで 12… ニュートンメーターで指定しましたではこれで締めていきたいと思いますはいこれでつきましたね後でリレーラーの調整をするときにクランクを回しやすくするためにペダルを先につけておきます ではまあ仮止めという形になります。はいえっ、ー、と一つちょっと注意事項として、えー、話したいと思いますけどもこれクランクとかをですねあのー。 しっかり締めないとどうなるかっていうのをちょっと話しておきたいと思いますまずあの締まりが悪いんでまず右クランクがえ外側にこう抜けるような形で少しずれて外側に動いてきますなのでこのえフレームとクランクの間に隙間ができるような形になってきますね そうするとどうなるかっていうと変速が悪くなるんですよねインナーからアウターに入んなくなるとかあとチェーンがフロントディレラーにするような形になってきます まあ、そこで気づけば何の問題もないんですけどもさらに進んでいくとクランクが抜けちゃうってことはまあないんですけどその前にあのあることが起きるんであの絶対そこで気づくんですけどもまあその状態がすでにきすごい危険なんですけどどうなるかっていうと結局クランクがミニクランク左クランクでこう、えー、なってると思うんですけどもそれが、えー、この状態を保てなくなるんですねここが緩くなるんでここ緩くななるるとこう 動いちゃうんですよねそうすると右クランク踏んだ時に、えー、踏み込めずにスルッとこう動いちゃうんですね下にり落ちちゃうんですねそうするとそこの時点ですごいバランス崩して運が割と落車しちゃうような形になっています非常に危険な状態になりますもうあのクランク周りとハンドル周りっていうのは本当にしっかり組み付けないと、えー、命に関わる危険があるんで本当に気をつけて組み立ててください